全ババーなんもらいはごうとうを食べます。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 <笑>おえん<音楽>いただきます。しょチキンニク、にんにくと、にんにくとしょうが、おいしいんですかね、これ。し<音楽><笑>うまいうまい。うまい。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 どうそういうの マ, マ, マまマい マ, マ<笑>、えー、おいしい<笑><笑> ねえいいお飯をこしす美味しい<笑>美味しいというか冷たい<笑>今山梨にいます昨日夜中ずっと行ってきてお疲れ様です朝あるいは着いたんですけど石みたいな感じであの中に入るとイグルイグルイグルイグルイグ ル, イグル まあ、英語日本語で分かんないんですけどね全く見たことないですこので料理も新しいですよねで馬刺しは2回目です馬刺しも美味しかったですこの中身がねすごい形がストイレの中に行ったらびっくりしたんです<笑>うう<笑>こんな感じで作ってみましょう。うん、あっ、ね、来た来た来た、はいうんうん、来たあっ来た来た来た来た来た来た来た来た 熱い熱い熱い熱いでででて回回回目目目すすす僕ねこれ初めじゃあちょっと辛さチに入れてみたいね。 <音楽><音楽>これちょっと飲んでみたいな、ね<音楽>。あ美味しい。これはね、天道と同じだね。そうですね。味噌味よね、そっち、ね。必要だな、出汁あれやな。天道だ。<音楽><音楽> こ私は何をしわせせん食べてるね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 いいたいいようもう食べて。美味しい まだあるだだだすい今私たちがご飯食べたのはこの黄色い中きがいの中のアルティクラですけど、そこにあります。